ど, ど, どうしようどっかとサブちゃんサブちゃんなたあはいはいはいい や, ーいやーこれね今ちょっと色々あってトミーに言われて、はいま、んず仲良くないじゃん<笑>そんなはっきり言っちゃうんですよいやいやじゃあまだ知り合いじゃないからいやそうですねそうですまだだから、ね、ちょっと俺さ無理なのよこういう、はい、どどういう人なのど う, いう どういう人ですか。いやでもやっぱ見てくれてる人ごはさ<笑>、はい、やっぱ知らないわけじゃん漫才ズ。あ、そうです、ね。ここれはもう自己紹介動画だから。<笑>うわあ<ー>。何<笑>し<笑><笑><笑><笑><笑>てんの。んの<笑>今だから自己紹介動画撮って<笑>何しん<笑>てんの。じ<笑>て<ん>。みみおず知ってる。<笑>金馬なの。<笑>ああって。名前知らん名前知らない。知らないの。<笑><笑><笑> ちょなって言よ、ちゃんと。ンズじゃないしさすがに。さすがにとか持ち帰るしな、さすがに。<笑>ちょ、弁当だったよ、俺。何やてきて。<笑>え、いや、なんだっけ、何, 何だ、したっけ。え、俺の自己紹介、ね、あーそう。なんか、ないの。自己紹介ですかうん。そうですね。特に。な<笑>え、なんでしょう。うわー<笑>え行ってうぞ。<笑> <笑>いやひどいよなこ の, この家怖いすぐのもうすでに<笑>こんなんされたら身持たないよ<笑><笑>いや<笑>普通に開けたらバンって言われた<笑><笑>普通に出ようとしてる時にあンってやるだけや る, や る, だけやる<笑><笑>たまに言わすよ<笑><笑>得意教科は 復習教科は あ, あ暗記系日本史とかえマジ？はい。じゃあ俺の逆だ。あそうなんですか。俺もう暗記は全然ダメなの。もう暗記ダメなんですか？人の顔も覚えらんない。<笑>病気なの。で<笑>の人のあ俺ののの理数系だから。はいはいはい。あ、あのー、<笑>これだけ覚えてたら自力でいけるっていうのあるじゃん。はいはいはい。っていう の, のタイプ。俺そっちがダメなんですよ。<笑>あの計算がダメで。 さすがに1個ぐらいさ、はい、共通ののないときつくないやっぱ探そう探しましょうじゃあ音楽好きなアーティストは好きなアーティストはムームーンっていうモームーンって書いてああそうそれを何があっても聴きます 何, 何があって も, っても今も聴けるってことはあ全然き<笑>好きな曲とか言っときなホントですか本当に好きですあの好きな曲は I'mScarlet です本当に めっちゃるてるよな<笑>でもめっちゃすごいらしいぞ<笑>えあの一回も休んだことないんでしょいやなんかもう書くスピードがホンにおかしいんですよしてしてしてるほんでためすぎてて、はい、その<笑>すごいんでしょためすぎてて3週分下がってるから<笑>あの雑誌の編集長の人に3週分出されるのなんだよ<笑> でで全然違うけど、はい、YouTube と漫画家さんってさ締め切りがあるっていうのはちょっと似てるああそうですねだからそのね、トミックさんとかっていう、はいはいはい、YouTuber のトミックさんはさっきだけに動画作れる人なのはいはいはいで、はい、基本的に俺の周りにいる人とかはもう、はい、その時に撮りたいものを撮っていくから、はいはい、どんどん追われるわけよねあーそうですう土地亀の作者さんもそうだよね、はいはい、ち, ちゃんとルーティンにしてるから そうなんですよしかも漫画描いててしかもツイッターとかでも絵とかもやってもあの人すごいよ、はい、でも俺すごい知ってるけど、はい、読んだことはないんだよねああないんですか大変、はい、<笑>あまた映画映画映画ですか、うん、うわ怖いなこれえカンタさん何が好きですかいやそれはずるいよなんでですかずるいよそれはえー、絶対 絶対王道じゃな い, ゃないあーでもも王道かもしん王道じゃ ん, 王道じゃ ん, 王道ん俺映画とかは深いんだよあそうなんですかそういや違う交わらない<笑>あと三丁目の夕日とかだから王道じゃないじゃん急にまあ王道っちゃん王道だけどバンプ好きじゃんはいバンプオブシキンいやまあ好きですけどそんな 聞きはしないです。いやあ、待って、待ってよ。なんかないか。一個見つけたいな。なんでしょう。尻尾。腸なんです。腸なんじゃん。ん<笑>何型 ？A 型です。いやあ、<笑>全然はねえ。なんでしょう。なんかないかな。いや俺もめっちゃ人見知りなんですよ。いやあ、それはそうだね。はい。 それでいいな<笑>それでいいんで<笑>え、でも人見知り俺本当トに、はい、YouTuber の人に初めて会ったの、はいはい、今はもう全然ないけど、はい、すげえ壁作ってるって思われたんだそのはいはいはい、まありますよねうん、はいマんででもやっぱ作ってるんじゃなくて作っちゃうんだよねわかりますもんすごいそこなんだよね多分見てる人でもいるからさ、はい、え、これ酷なことされてんのよ俺ら なんでですかで人見知り同士が共通点見つけられるわけないじゃんいや俺を呼ばれた時ちょっと大丈夫かな怖いも、はい、んかなんかでも一個好きな色好きな色は青です俺は普通に赤えっウそうソそうそうウソだよいや青って言ったら当たるなっていうのでやったじゃんでなんとなく 青, 青じゃない本当。ほんと 同士はいや、はい、<笑><よし><笑>大丈夫ですか